陸上界の新生、中学3年生のドルーリー・シュエリ、シエリ、選手が地元で行われた駅伝大会で3人抜きの改装を見せた。コンディションは4割5割ぐらい、地元岡山で1月29日に開催された市町村対抗駅伝。ドルーリー選手は津山市の代表で3区に出場。5位でタスキを受け取ると、この日も美しいフォームと大きなストライドで、 ピッチを上げていく。イゾイイゾファイト。と声援を受け、ぐんぐんと加速するドルーリン選手。一気に3人を抜き、順位を5位から2位に押し上げる。そして、これまでの記録を10秒も縮め、3区3キロ9分40秒で区間新記録をマーク。区間2位の選手に37秒もの大差をつけて圧勝した。それでもレース後、コンディションを聞かれると、 岡山津山市立鶴山中、ドルーリーシュエーリ選手、コンディションは4割5割ぐらい。調整があまりできていない中だったので、中間からペースが落ちて、後半も上げきれず、普通に終わってしまった。その中でもトップが見える位置で、また3人抜けたということについては、一つでも順位を上げられたのでよかったなと思います。 記録的な大雪に見舞われ、屋外で走る練習ができない中での回想だった。ドルーリー選手の名が一躍知れ渡ったのは、15日の全国都道府県大抗女子駅伝17人抜きという驚異的な走りで、区間記録を8秒も上回る新記録9分2秒を達成した。陸上界に現れたニューヒロイン、ドルーリー選手。 29日の沿道には、ドルーリー選手にたさに多くの人が集まったという、会場付近に住む男性、人ではいっぱいありましたよ。皆さん、どこから湧いてきたのかわからないくらい、男子高校生、橋の下に横断幕とかいっぱいかかってました。みんなドルーリーさん見てたんじゃないかなと思います。実際に現場でドルーリー選手を見た人は、その走りをこう話した。 女性観戦客、早いです。すごい。早い子は岡山でも、今までも何人もいた。ちょっと違うなという感じはしました。現在15歳の中学3年生。中学の陸上部はわずか3人で、自ら練習メニューを作り、栄養管理も行っているという、青山学院大学陸上競技部の原神監督は、その素質を絶賛している。 青山学院大学、原神監督、姿勢が良いですよね。ストライドが広いし、ピッチ回転も速いし、体幹きがしっかりしたぶれない走りをしていますよね。潜在的に走れる能力を持っている。オリンピックを狙える、10年に一度の逸材だと思います。やっぱりオリンピックで金メダルですよね。いける素材だと思います。イッ1月30日放送。